演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますこちらこちらエーザイのギュッ極度のショコラ BB のビ何でしょうマリアを飲んでみたいと思いますだかプルーンと桃の風味を入れてあるみたいですね でが飲んでみますかなり甘めの味付けの栄養ドリンクあとにちょっと苦味がきますねこの苦味はて粒なのでしょうか、うん、違うと思いますがまあ。